はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はね、えー、第3回でね、スペクトル解析っていうことで、えー、パワースペクトル密度っていうのを導入していきます。はい、今日やる内容はね、えー、これだね。まあ、確率過程、前回弱定常過程っていうのね、 ええー、説明しました。で、弱定常過程ってなんかま、確率過程のうち、まあ、すごく理想的な性質を、ま、仮定している。まあ、数学的に扱いやすくしたと、まあ、言っていいでしょう。はい。ここの、その弱定常過程だとさ、まあ、自己相関関数が分かれば、まあ、この時間の発展していく変化のルールっていうのは、それで指定されている。まあ、そういう過程なんだけど、まあ、これもご、おいおいちょっと詳しく説明していくけど、まあ、そういった確率過程、 の特徴を調べるのに、まあ、パワースペクトル推定ってよくやります。じゃあ今日はパワースペクトルって何かまずか。パワースペクトルって何かっていうのが一番上の疑問。ね。それを理解していってください。で、二番目。さっき言った弱定常過程では、自己相関関数ってすげえ重要。すごく重要な、ね。特徴を、まあ、もうこれ情報を持ってる。そのシステムの、あ、その、確率過程の情報を持ってるんだけど、うん。それとパワースペクトルってどういう関係があるのなんでパワースペクトルやんなきゃいけないのかなっていうことはね。 あの、よく、まあ、時系列の分析をするときにさ、まあ、研究してたり、研究始めたりすると、ね、先生が、ちょっとパワースペクトル計算してみてよって言われるかもしれないし、よく論文でさ、パワースペクトルはこうなりましたっていうのを見るかもしれない。うん、そもそもなんでパワースペクトル毎回毎回さ、計算しなきゃいけないのかっていうことを考えて、それに答えるのが2番目。あ、指切れちゃう。2番目。ね、それで一番下は、 パワースペクトル。パワースペクトルってね、これが何回も言っていくよ。パワースペクトルってね、そのグラフ。パワースペクトルのグラフって実はね、半分しか描かれてません。ね、半分。半分しか描かれてない。うん。まあだってね、左右ね、まあ対象だからね。まあ半分書きゃいいでしょうっていうことなんだけど、うん、このことについても一応説明しておきます。この講義はね、えー、まあ教科書に載ってるようなこと。 あとは、まあ、インターネットを探せば、まあ、簡単に見つかるようなこと。まあ、これっていうのは、まあ、そんなに詳しく、うん、説明するのはよ、よした方がいいかなと思います。ね。そういうのを控えて、まあな、どっちかっていうと、あんま説明されてないようなこと。うん。それについて、えー、説明できればっていうのが、まあ、私の考えです。はい。まあ、やっていきます。まずね。 えー、パワースペクトルってのはね、まあ、フーリエ変換に基づいてんだけど、フーリエ変換っていう計算を使ってるんだけど、そもそもの、まあ、出発点となるのが、この、フーリエ級数だ。うん。みんなフーリエ級数勉強したかなはい、ちょっとやっていきます。フーリエ級数、どうなってるかな。時刻、これ。軸。時間軸。まあ、この変数 t とすると、どうなってるかっていうと、まあ、原点一応取るかな。まあど、ど原点。 挟まなくてもいいんだけど、今の場合、例えば、マイナス2分の t から、2分の t まで。ね。これ、幅いくつ大文字 t だ。そんで、こっからさらにさ、えー、t があって、えー、もうちょい行くか。な、こう、2分の 3t って書けるな。ここに t があるよ。で、こっち側にも書いてもいいよう。えー、 マイナス t、マイナス2分の 3t だ。はい。これ何が言いたいか。フーリエ Q、あ、ずれました。すいません。フーリエ Q 数っていうのはね、例えばこの区間で、こう基本として、こう同じ形で繰り返すようなやつ。こういうふうに例えばこう上がっていくぞ。このパターンが繰り返すようなこれちょっとぴったりながら、まあいいえ、こういうふ、ね、ここ次のところも。 こういうふうに繰り返した。ここのとここういうふうにね。同じ形が繰り返すようなグラフがあって、こう飛んでてもいいんだよ。実はこれ飛んでてもいいんだけど。で、えっ、ー、と、風流級数が完全に一致するためには、この端っこの点っていうのが飛んでる点があるんだけど、こういう点ね、ここでね、実は真ん中に点がないとうまくは結べない、あの、一致しないんだけど、まあそれはもう細かいこととして、ここでは触れません。はいね。ここ、こう点が飛んでたりしたらね。 ここが点が飛んでる点があっても真ん中に点があるようにしなきゃいけないんだけど。まあ、風力急数っていうのは、こういう風な繰り返しパターンの形。あ、もっと複雑でもいいよ。この区間が基本的なパターンをね、与えていて、あと繰り返していく。こういうグラフを、まあ三角関数、サイン、コサインの、こういうね、重ね合わせをね、足していくのでできるよと。 つまり、これどういうことかっていうと、こういう波がこう、こういうね、周波数がこういう本当に。は制限波だよ。こういうふうに。周波数の異なるさ、こういうのを足していったら足し算していくと、これと、イコールんできちゃうよっていうのが、フーリエ級数だってね。はい。で、こういうふうに、これ何でもいいんだよ。ここ、ここは周期 T を持つどんな関数でもいい。まあ、無限大いっちゃいけない。まあ、ここはもう、 あのー、絶対値と積分が有限になるとか、そういうのはもう教科書見て、そういうのはもう、ここは、細かくは言っていけませんが、XT ってのはこ、まずは、さっきみたいにさ、繰り返しパターンが繰り返すような、ね、繰り返しパターンが繰り返すような、えー、ね、周期 T で、形が繰り返すような周期関数です。そして、それがこういうふうに、ここは定数項だけど、ね、コサインとサイン。で、ここ周、T が、あ、T って N だな。N が変わっていくとさ、 さっきの周期周、周期が変わっていくから。ね。周期の異なる制限波。ね。まあ、コスよ、まあ、サイン、コサインで表してるような、この波を足し算して表現できるよと。で、この A と B っていうのはね、元の XT を使ってこの計算で、えー、求められますよっていうことです。はい。ここはもうここで簡単にいきます。でね、まあ、これが風呂へ数だ。で、この時はまあ周期的なパターンを考えてる。で、 えー、ここで X はね、あの実数の関数っていうね、だけを考えるんだけど、ちょっとね、まあ、X は複素数でもいいよ。な、いうことも考えたり、あとは表現の簡略化を考えたときには、複素数、まあ虚数単位を導入するとさ、サインコサインってね、まあ、あの表現が楽になる。で、ここではね、複素風級数っていう表現、うん、ここに書きました。まあ、これを基本として、 フーリエ級数からフーリエ変換へ。フーリエ積分って呼ばれるやつを、まあ、導入していくんだけど、まあ、ちょっとだけやろうか。さっきさ、えー、1個 ?2 個前か。さっきこれ。えー、これか。ね、これと、これ。う違うな。でもね、実はね、同じことを表してて、こっちのが、まあ、複素数の時系列。まあ、X が複素数でもいいっていうことをね、 何にも対応するんで、まあ、いろいろ幅広く対応はできる。ね。それをちょっと見ていくぞ。そうするとさ、ここはちょっとこの辺か。はい。XT っていうのはさ、一人でね、こうビデオ撮影するために話してるんだけど、うーん、まあ、なんだくこの黒2の、ま、あ、なかなか、やってないとね、わからないことだけども。はい。ま、あ、みんなが聞いてくれてるつもりで話してます。 はい、これについてちょっとね、さっきの、あの、風ー学エ数、さっ、A、AN とか BN が出てきたやつのつながりっていうのを考えましょう。はい、そしたらこれ、こういう風になってるけど、はい、こうだよね。サンメーション。ちょっとこう省略するな。これ、どうなるこれ、オイラーのね、あの、公式っていうのこうだよね。コサインのこういう風にできるよね。これマイナス無限か無限ない。これ省略するよ。こうだよね。あ, あ、うぞやっぱコサインとサイン出てくるじゃない。 そうするとも う, もう、あと簡単だけど、うん、これこういうふうに、やろうか。三名称の、ここ、まあもうこれかけただけ。はい。で、問題は、ここね、n はマイナス無限から、無限大までだな。これ。これさっきのとちょっと違うんだよ。さっきはさ、こうだな。これ見て。 1から無限大だったから、ちょっと違うね。マイナス無限から無限だよね。こっちと違う。ここのところの違いを、はい、ちょっと解消していきます。というか解消しないといけない。つながっていきます。はい。そうすると、こうだな。うん。はい、イコール。はい、やっていくぞ。そうすると、えー、こうしようか。これを正規分分けます。まず、 n イコール1から無限大までやぞ。はい、そして c0 だね、ここね。ここのとこは何してるかっていうと、はい、n が0のとき考えるぞ。n が0のときは、えー、こうずらしてるよ。a0。そうするとここコサインゼ0だから、ここだな。c0。こういうふうになるんだけど、ここ。 ちょっとマイナスめんどくさいからさ、ちょっとプラスにさせてもらうよ。はい、これも、あ、ここ書く必要なかった。はい、ここをもうマイナスやめて、ね。ここをプ ラ, プ, ラプラス1からプラス無限大。そうするとここどうしなきゃいけないかって。カッコの中こうするわけだよな、この中にマイナスつけなきゃいけない。 は, み出したはい、こういうふうになるね。ここにマイナスを書いて、ここをね、プラス、ここマイナスからプラスに変えたから、ここにマイナスを入れたんだよ。ね。はい。そういうふうにすると、ちょっとここだけ見ていって。コサインってさ、プラスでもマイナスでも変わらないから、これプラスでいいね。プラスでいい。はい、次。サインは、ここをプラスに変えると、ここを、 消して、マイナス数する必要がある。こうまでいいかな。じゃあもう綺麗にもう一回書くよ。これを消して、つまりできたことは、ここが、1から無限大まで。そして、これだな。プラス、ね、ここも、はい、プラス。はい、こういう風にできる。そしたらここをずっとこれ足してありますよ、と。 いうことだな。はい、まとめると、これこういうになるな。イコールまずはここ、定数はここだ。C0。プラスここね、1から無限大まで。1から無限大までは一緒にしちゃおうよ。一緒に N は1から無限大までにしちゃうと、はい、これ見て。あ、ごめん。間違えた。ここマイナスだ。さっき。 ここマイナス N する。ね。ここマイナス N。ここもそうだ。ね。はい、ここ忘れてました。すいません。はい、今はね。はい。ね、はい、そういう風にすると、わかる。うん、これこうだね。こうなります。はい、そうすると、はい、このね、この式 今、こう変形できたね。とういうことは、さっきのさ、複素数じゃないバージョンのフーリエ級数。これ。うん。こう変えるか。はい、これどうなってるここが定数。これ、ここにあんね。あ、ずれです。紙をずらす。この物理的にずらす。はい。これってこうだね。C0、定数あるね。だから2分の A0 だ。あと、ここ。 係数、ここはね、コサインの前、サインの前あるんだけど、コサイン、コサインサイン一緒だね、ここは。一緒だ。あ、t をね。あ、う、の、ん、書き方ちょっと違うけど。はい、この係数って要は、an ってこの cn とマイナス側の n と足したやつだし、こっちは i をかけて引き算したやつ。それぞれ、はい、対応しましたよっていうことで、まあ、複素、ね、の形。見た目しかシンプルだし、いいよね。ということで、ここからは、はい、複素数番、ね、これ。 あの、係数ってこれを使って計算できますよ、ということです。この対応も、まあ、一つの理解の方法は、えー、さっきの実数版の、一個前のね、フーリエ、級数の係数の決め方の対応から、まあ、考えてもいいです。はい。そしたら、ここから、どういうふうにしていくかだけど、フーリエ、9数は、これぐらい書いたんだけど、これね、ちょっとね、なんか、 えっ、ー、と、同じパターンが繰り返してないようにさ、まあ、わざわざ作ってあるんだけど、でもね、これね、基本はこうだ。この、ここからこのパターン。このパターンがね、繰り返してね、こう、繰り返して、同じ形。同じ形。ある見て、特徴ね、この例えば特徴的な、ここの点、こういうふうにさ、ウィンウィンってなってる、こう、同じ形だね。こうも同じ形。これはね、同じパターンが繰り返してるグラフの一つです。で、はい、ここが基本パターンだな。周期 t のこの区間が基本パターンだ。 で、もう、周期であることはもう、前提とするのやめましょう。ということで、この端っこを消します。ということで、はい。こっちが。はい、このグラフに。はい、なりました。はい、これを考えて、でも、じゃあ、この時幅がさ、マイナス2分の t から2分の t まで t しかダメだね。なんか狭いねって思うかもしんないけど、狭い、広いっていうのは値の大小だから、この t っていうのを大きくしていけばよね。両端グーって広げていこうよ。 うん。そうしたら別にさ、周期的に繰り返してないグラフだって、サインコサインで表せるじゃないっていうのが、フーリエ、積分、フーリエ変換の考え方。つまり、周期 t を、無限にこう広げちゃう。広げちゃう。はい、やっていきます。はい、ということをすると、どういう風になっていくかちょっと、ここだな。フーリエ、積分って何かっていうと、さっき、フーリエ、急数。複素フーリエ、急数はこういうふうな形だとね、見直して。 はい、これにおいて、あの t っていう大文字 t、周期の幅を無限にしていく。同時に、あの周波数 f、ね。周波数 f っていうのをこの形で定義します。ね。いいね。うん。はい、周波数 f。で、あとね、このデルタ f っていうのはこの形で定義します。そうすると、もうちょっとここはね、式見てもらうようにすると、こっち。はい、t を無限大にして、このリミットの中、複素級複層風リエ変換の フーリエ Q 数。複数フーリエキュースのまま。はい。そうしていくと、はい。これどういう風になるかだけど、こうだな。ここのとこどうしてるかっていうと、これな、なんか急に豪華になったよね。あれこっからなんでこの中括弧現れてんのだけど、これはね、あのー、さっきのさ、係数の決め方をもう一回代入しただけ。じゃ、ちょっと戻るぞ。これ、こいつ。こいつ、本当は CN ってここに入るでしょこれをね、代入し直したの。はい。そうすると、代入し直してやると、 はい、これ。で、ここだ。代にしたら C、CN にこれ代にしただけだよ、ね。はい、そういう風にすると、さっきさ、CN の前 T 分の1っていうのがあったね。これ。これこれだね。これだね。T 分の1あるね。T 分の1、T 分の1これデルタ F っていう風に考えようってことで、デルタ F だ。こうしたよね。あとは積分の、えー、この定義もしたもんな、ね。これ、これな。こういう風に周波数 F っていうのは導入したから、この F とデルタ T。F ね。デルタ F の関係で、これ、こう、こう、ね、いういう風になるな、ね あ、こっちか。こっちだ。ね、ここな。これとの関係で。このういう風に変形でいきます。書き直しただけ。はい、デルタ F を使って書いたのと、あと、FN っていうのね。えー、T、大文字 T 分の N っていうのは FN だから書き直しました。はい、そうするとさ、これ、見て、デルタ F があって、ね。ん、ね、で、あれだな。まあ、ここは、まあ、あのー、 ほら、くる、この幅ってさ、デルタ F になってね、この幅。の幅、デルタ F になってるね。それ、どんどんどんどん足していくんだから、これ、区分急積表の考え方で、もう、この中身って、あれねあこれ、これ、この中身っていうか、この、うん。この区分急積表の こ, この中身じゃないこっちだ。むしろね。まあ、この中身もそうだけど。あれ積分にかけるじゃないっていうことで、t を無限大にするってことは、デルタ F はゼロに向かうってこと。だって、この、ね、t が、大文字 t が無限に行くってことは、デルタ F が、 ゼロになるってことが、リミット書き直しました。で、ここ、区分求積表の考え方でやって、ね。じゃこれも積分変わるし、あと、これもそうか。あ、これ逆だね。これ、うん。ここね。デルタ F があって、あとはやっていくんだから、これ積分だけで、これが DF になって、これが積分の記号になると思って、ね。で、DF って、両端から挟む。積分って挟むって書き方を、まあ、基本と、基本的に使うと、はい、デルタ F が DF に変わって、さっきのメーションこれが、 積分に変わる。区間は対応するようにやってください。はい。こういうふうに、ね。大文字 t。このパターンのこの幅をぐーっと無限にしていくと、こうい う, う変形できるから、これね、あれさっきのね、あのー、複数、風力級するとね、形上ね、ただ、このサンメーションってやつが、積分になっただけだ。ということで、ここの、はい。ここを、まあ、係数だと思えばいいやな。係数、あの、さっきのな、ね。 ここの cn に対応するような部分だな。これをな。実は連続関数。f の周波数 f の連続関数だけど、ここを a とすると、はい。対応関係としてはこうなりますよ。と。ね。あ、あ、ここ、対応関係としてはこうだねあ。形がこうなりますよ。ごめんごめん。ここを周波数ね。ここを f としただけ。そうするとか、この形になるから、ね。はい。何かこの a, a of f。この関数を、ね。リー変換。 ま、逆風呂変換って実は言うんだけど、元の信号になる。元の信号ってのは、これだ。X だ。な。るから、これをもう一回ちょっと整理して書くと、はい、こうです。はい、風エ変換と逆風エ変換って書いたけど、こういうこと。まず、信号、元のこのね、グラフだな。これ XT って書いた。これを、こういう風にさ、 E の -I2πFT 乗の -I2πFT これをかけて積分することこれがね、フーリエ変換って言うんだよ。で、これがまあ、フーリエ像とかね。フーリエ変換した結果。で、フーリエ変換した結果、ここにはいろんな情報が入ってるんだけど、これ後でまた、パワースペクトルのところで強調するけど、ね。ここにはね、あの、制限波に分解した時の振幅と位相の情報。位相っていうのは波がどうずれてるかっていうことね。それが入ってます。 ね。だから、サインコサインに分けた時の情報が入ってるってことだな。制限波に分けた時の情報が入ってる。で、これをまた元の信号に戻したいなって時。ね、その時は、これ。これが逆風流変換って言われるパターン。ね。こう計算すれば元の信号になりますよと。で、まあ、風エ積分ができる条件はこれですよって。まあ、これはもういろんな教科書に書いてあるし、数学的な厳密さっていうのは、ね。ここは、ある程度、もう、省いて、説明していきますね。 なるかああそういうことかっていうことがね、わかるように、まあ、進めていきます。はい。で、ここの時はね、グラフがね、連続関数なんだな。滑らかにこう、滑らかこうやって、ごめん。区分的に、滑らかに繋がってる。区分、区分的に。あるとこではね、何箇所かはこう、切れてってもいいんだけど、うん、ね。うん、まあ、繋がってる。ほとんどの部分は、滑らかに繋がっているっていう、滑らかじゃなくてもいいんだよ。ごめん。繋がる。滑らごめん。もう一回戻ってります。 つながってるんだけど、切れてるとこがあってもいい。滑らかである必要は正直ごめんなさい。ありません。はい。連続で切れててもいいで。はい。で、でも、これね、実はね、この講義でね、伝えたいのは、実際に時系列を、実際にみんなが解測する時系列をどうやって分析するかっていうことをね、説明したいんだよ。だから、あのー、別の数学的にどうこうっていう部分じゃなくて、 実際みんなが観測した時系列を、じゃあ、ね、これから言うスペクトル解析しました、結果が出ました、どういうふうに解釈するんですよっていうのを伝えたいって言ったよね。だから、連続っていうのはちょっとね、不自然。だって、現実世界でデータを観測すると、点て点だね。飛び飛びの時間しかさ、ね。あのー、こう、データとしてまとめられないじゃん。連続ってどういうこと、ね、記録、あの、エクセルの表になってると思って。数字が書いてある飛び飛びだよ、どうしても。ということで、 離散の時をね、メインで考えていきたい。で、離散風エ変化っても実はもうできますよと。これ、飛び飛びの値を取るときね。うん。で、あの、さっきの積分がさ今度また逆にね、三面所になったみたいな形になってる。ね。はい。これが離散時系列。飛び飛びのデータ。いいかな離散と連続。違ういいえうん。離散。ね。こういうことだよ。連続。連続の時こうやるよって言ったよね。カッコ T だね。離散。 ね。この時どういう風に書くかって。例えば、X。まあ、ここもここ、ここね。添え字で書く。あるいは、これからちょっとね、こういう風に四角の括弧で解体するよっ て, ってね。言ったね。連続離散で、グラフとしては、こういう風に横軸を t とした時に、連続の時はこうね、なんかこう、ね、なな、繋がってんだけど、離散の時は、j、飛び、飛び、飛び、飛び、飛び。 ここに飛び飛びの点になってんだよ。J が 1,2,3,4 になってんだよ。だけど、グラフとして見にくいから、これからはね、これを直線で結んで、ね、描かれていることが多いけどね。見やすいから。だけど、実際にある点は、ここの、飛び飛び飛びじなこれ、離散の場合の風流変換が、これだ。な。です。いいかな。あ、この辺も、もう Wikipedia でも書いてある。はい。で、理算の場合、これから強調していくぞ。 飛び飛びの点だな、こういう下側のある飛び飛びの点のデータの場合に風エ変換するんだけど、この時にはね、意味のある周波数の最大が存在する。ここまでの周波数しか、ちょっと考えても意味がねえだろうっていう周波数が存在します。それはナイキスト周波数と呼ばれるんだけど、これだな、ね。はい、ここです。ここがナイキストね、名前です。ね、科学者の名前。はい。ナイキスト周波数。ね 意味のある周波数の上限があるの。風流変、理算時系列の風流ーー変換では意味のある時系列の上限がありますよ。で、これももう感覚的に説明します。で、ここではね、デルタ t っていうのはサンプリングインターバル。いいかなこれこういうことです。はい、ここ見て。データを観測するときのサンプリング感覚。な。これは何かっていうと、 デルタ t の時間ごとに値を観測しますよって。ただ、飛び飛びになってね。さっき言った点点点ってなってんだようん。それがデルタ t。で、この時にね、サンプリング、うん、周波数っていうのはデルタ t 分の1。ね。1秒間に何点。これはデルタ t 分の1。逆数になるかな、ね。なります。で、こういうふうに飛び飛びの点があったらさ、あんまり細かいさ、振動ってさ、 捉えきれないんだよ。すげえ、速い振動って捉えきれない。だってそうじゃないこれグラフ こ, うここでちょっと書くよ。例えば、サンプリング感覚、ここと、ここと、ここで、こういうふうにキャッチしていこうと。いうことだね、サンプリング感覚。ここがデルタ t だ。な。これがデルタ t だ、全部。な。え、ではちょっと幅が違うかもしれないれ許して。 これ、こういうふうに、この感覚でデータを取っていこうっていうときに、もし、こういう信号が現れたらどうするな、ね、すごいもう早く振動してるんだよ。だからそしたら、こういう信号が本当は来てたかもしれないけど、観測できた点は、ちょっとごめん、見にくいね。ここと、ここと、まあ、ここかなここら辺かなで、ここら辺かな だから、実際はさ、俺たち、あれ、うん、こんな感じかな。こんな感じになんだよ。で、これが観測した結果。でも、本当はね、こんな信号が通ってたんだよね、ここに。だけど、これしかない。はい、これ消すよ、これ。これから、この下側から、この上側、これ想像できるもし、これしかなかったらさ、何があったか、わかんないよね。 わかんないわかんない。だから、このサンプリング感覚が、ひ、これのね、この振動に対してこう広いとさ、この波は捉えきれないんだよ。ね、そういう意味で、じゃあさ、この感覚で捉えきれる上限のこの波のこの周波数は何ですかっていうふうに考えたら、これ単純。だってそうでしょえー、振動やっぱりね、こうだね。下、ああ、こう、こっち、こっち書こう。はい。いや、だって、 でもこう、感覚上は下、上、下、上ぐらいが、これ最大じゃないこういう風にさ。あ、こうやったら、確かにこれ、元の信号ってこうなってたんじゃねえかなって思うよね。こういう風になってたら。こういう風になってたら、こう思うよね、みんな。ね。これは正確に捉えてるよね。あ、こういう波があったら、ね、この黒い点だけあっても、ああ、確かにこういう波があったかもなって。これわかるよ。で、この場合 サンプリングインターバルはデルタ t だな波の周期いくつになってる波の周期も下から下からと下から下まで取っていくとこれ、ね、これは ?2 デルタ t だ。ね。だから周期 f は ?2 デルタ t の分の1。な。デルタ t、デルタ t 分の1。これ以上細かい信号来ても、うん、残念だけど捉えきれない。だってこういう風になるんでしょ ここに点があって、ここに点があって、ここに点があってってなるけど。捉えきれません。っていうことがこの絵に書いてある。で同じこと言う。ね、もう一りすサンプリングインターバルがデルタ t だったら、はい。こういう波だったらいいよね。赤い、黒い点だけから赤い波みたいなのがあったかもなってわかる。で、この時の周波数っていうのが2デルタ t 分の1。ね。だけど、それより早い周波数。例えば2倍。周波数が2倍になったら、このさ、 サンプリングインターバルの間に、えー、一回半振動してんだよ、これ。一回半振動してる。なんこの間に一回半振動してるんだけど、実際観測した点はやっぱりこの黒い点なんだよ。だから、青い波があったのか、赤い波があったのか、黒い点だけからは、もう、ね。戻すことできないよね。だから、もう、この赤い波の周波数が最大なんだよ。それ以上は、正直、もう分からないんだよ。 本当はね、あったらね、折り返しの効果っていうね、あの、あるんだけど、ここはもう詳しく説明しない。とにかく、サンプリング間隔が決まれば、最大の周波数っていうのは、こいつで決まる。で、こいつが、ナイキスと周波数。この外は、直接、見たかもしれないし。というかし、見てないんだよ。ね。このこういう細かい青い波があった、まあった、あったろうよ。 うん、現実にはあったかもしれないけど、もう結果からはもう、再びそれを再構成することは不可能なので、ね。それをやりたかったら周波数を、まあ、高くして、そういう風にしてください。いいかな、うん、ということです。で、これ例えばね、あれだな。あのー、これサンプリング、標本化定理サンプリング定理って呼ばれるやつで、あの、波をさ、こう再現したければ、 その再現したい周波数の2倍の周波数でサンプリングしろっていうこと。ある。今これこういうこと。えっ、ー、と、例えばね、今ね、もうみんなね、えー、CD とかね。まあもう買わないともう時代が随分変わった。昔々はレコードだったし、テープ、カセットテープっていうのもあったけど、CD になりそれが。今やもうね、もう別に、インターネットでね。 うん、ダウンロード、ダウンロードそのまま直接消え、消えばいいっていう時代になったから、ちょっとピンとこないかもしれないんだけど、CD ってね、44.1kHz のサンプリング周波数なんだ R。ある。ここに書くぞ。CD ってさ、44.1kHz。サンプリング。はい、サンプリング周波数は 44.1kHz。 ヘルツなの。で、これなんでまあ、なんとなくしたのかなーって思うこれはね、こういうことだ。人間の耳で、聞こえる最高の周波数って何か知ってるあ、最高の周波数のこの値。これ大体みんなね、人間 20kHz ぐらいまでまあ聞こえるっていうふうにまあ言われてる。まあところがこれ若い人はみんな聞こえるかもしれないけど、歳取ってくるとね、もう聞こえない。全然聞こえない。10kHz 超えたらもうほとんど聞こえなくなってきてるんだけど、 ね。だけどまあ、まあまあ人間このくらい聞こえるよっていうことになってるから、これの大体2倍はいくつになる2 0キロの2倍は40だね。だから2倍ちょっと取ってだね。だから人間が聞こえる波を再現したいと思ったら、人間が聞こえる周波数のこの2倍以上取られてます。ね。ということです。はい。じゃあ次行 お, おし。はい。 じゃあね、ここからパワースペクトルで。風流ーー変換を使って、まあ、パワースペクトルっていうのはまあ計算できます。で、ここはね、まあ、元々の定義っていうことは、えー、もう口だけで言います。はい。でね、これ定義ってどういうことかっていうと、確率過程っていうののルールが完璧に分かればね、まあ、ここも弱定常という過程があるよ。弱定常過程で、性質が完璧に数式でこう表されるよっていうのが分かれば、 あのー、これから言うパワースペクトルっていうのは、あのー、決まります。一つに、完璧なグラフかけます。ね。サンの場合も、ねか。グラフかけます。連続的なこうかけ、かけます。ただ、その時には、その理想に近づくためには、時系列が無限の長さいるし、いいかな無限の長さいるよね。いるんだよ。無限の長さいるし、 無限回、何回も何回も計測できないと、その真の値を観測に基づいて、あの、ね、求めることできません。で、現実世界で何回かしか観測できない、測定できないよね、実験だって。もしかしたら1回だけかも、1回きりかも。まあ、人とか対象にしたら1人当たり1回きりとか、よくあるよね。で、そういう時には、データこう、ね、もと、あの、得られたデータ。まあ、これを使ってやるんだけど、 それっていうのは、本当はね、本当真の答えのパワースペクトがあるんだけど、それの推定に過ぎないんだよ。で、ここはね、もう真のものっていうのはちょっとね、さっき言ったように、無限の長さあって、無限回測れるっていうもとで、真のものっていうのは定義できますが、まあそのくらい、そういうのがまああるんだなと。それを推定するには、自分が持ってる一本だけとかの時系列からまあ計算するしかないんで、はい、その方法、その式を書きました。 はい。で、パースペクトがどうやるかって。これ、何かって。これ、風エ変換してるね。はい、ここ、風エ変換。今、離散時系列を考えてるよ。だって、連続ってちょっと実験データとしては不自然だから。離散の点があったら、ここ、離散フー風エ変換を使いました。はい、どうやるか。離散フー風エ変換の絶対値の2乗。いいかな。風エ変換した値は、通常、複素数になります。絶対複素数になります。ね。実部、虚部があるから。実部、虚部。これね、絶対値わかるかな。複素数の。 絶対値の二乗、二乗ね。これっていうのは複素強約なものを掛け算しなきゃなんだよ。いいかなそしたら絶対値ね。プラスになる、あ、プラスっいうか、実、実数になるから。これは、うん、うん、実数になるってことだ。はい。で、これ。あと N っていうのは時系列の点数だね。時系列の点数で割ってください。あとはサンプリングインターバルデルタ T をかけてくださいっていうことだ。だから、よくね、これからして言っていくけど、パワースペクトルって、要は、こう波に分解した時の、この波の振幅の、 二乗が縦軸に書いてあるよって、まあ、言ったりする。まあ、要はね、二乗じゃない。比例する値なんだよ。じゃあ、比例するのに何が違うかっていうと、振幅の二乗を時系列の長さで割る。そして、もしサンプリングインターバルが1じゃないときは、そのサンプリングインターバルをかけてある。これが違うっていうことだ。いいかなうん。はい、ということです。で、周波数だけど、まあ、これ、この定義だよ。いいかなうん。これで決まりますよっていうことで、ナイキスト周波数はサンプリングインターバルとの関係で。はい、これで。 決まる。ということ。これいいかなということです。はい。そしたら、はい、次どんどんやるぞ。ここ。さ、最初にね、ちょっと導入で言ったけど、まあ、えっ、ー、と、なんか時系列を観測したら、ね。まあ、先生、ちょっとパワースペクトルを計算してみなさいって。ね、こう言ってくるかもしれない。ね、パワースペクトルと足。 で、それ、え、なんでっていうことだな。あ、で、これさっき S って書いたうん。あ、え、P って書いたちょっと戻に戻るね。確認します。P で書いたね。パワースペクトル P で書いた。はい。これね、これからちょっと S で書くときもあるからね。スペクトルの S。パワースペクトルの P を使いますけども。はい。ここでね、弱定常過程では自己相関関数とリエ変換の関係っていうのはね、もうバッチ。1対1に対応するんだけど、 この関係、なんかね、フーリエ変換、フーリエ変換っていうのがなんか続いてめんどくさく感じるんだけど、こういうことです。自己相関関数をフーリエ変換したものが、パワースペクトルです。いいかなこの関係。いいかなパワースペクトルって元の時系列をフーリエ変換して、絶対値の2乗をとって、時系列の長さ、n で割って、サンプリングイターバルデルタ t をかけたやつだけど、ここで出てくるフーリエ変換とは違うんだよ。はい。 自己相関関数を風流変換したのが、パワースペクトルなんだ逆に、パワースペクトル、ここ風流変換って言ってもいいんだけど、実は、あの、表変換しようか、裏変、逆変換しようか。ね。この結果は同じになるんだけど、はい、これ見て。これ。パワースペクトル、ここは逆変換のスタイルで書いてある。ね。すると、自己相関関数になるんだよ。だから、ね、こういう関係がある。だから、 なんでさ、あの、時系列観測したらパワースペクトルか、ね、計算しろ計算しろって言われるかっていうと、ね。もう、これ弱定常の過程が成り立ってれば、パワースペクトルと自己相関は一対一の関係、同じものなんだよ。同じ情報を含んでるから、え弱定常過程では、自己相関関数っていうのは、その、もう、もう一番重要な情報、もうほ、もうほとんどの情報を含んでる。ね、自己相関関数が分かればもう、その過程が分かったとも言える。いいかな だから、自己相関関数と一対一の対応にあるパワースペクトルが分かったって、その確率過程、弱定上であれば、全部分かったっていうことになるから、パワースペクトルを推定するっていうことが大事なんだよ。いいかなで、あの、もっと言えばあの、自己相関関数をね、時系列から計算するのってね、あの、いろんなちょっと問題がある。正しく計算できなかったりすることが、 出てくるんだけど、パワースペクトルってどっちか と, いうと、まあちょっとぐらいその、えー、時系列が、の前提が崩れてても、ま あ, まあそれなりののが求まる。というふうに計算しても、ね、実際の時系列から計算できる結果の安定性っていうのがいいんで、パワースペクトルをまあ求めることが多いわけでいいかなはい、というふうに、自己相関関数とパワースペクトル、風エ変換の関係で結ばれてますよっていうことが大事です。だから時系列の特徴を知る。 つまり時系列を生成した確率過程。これがまあ弱定常であれば、もうパースペクトルを知った。っていうことはもうその確率過程のことをもうすべて理解したぞと。すべての特徴を、こう、ね、定量化したぞと。まあこういうふうに言えるわけだ。で、ここのいくつか、えー、時系列が定数の場合は、ね、自己相関関数はこういうふうに定数 A の2乗になるし、これは A0、A0 の2乗な。 あとは、えフーリー変換したもの。ね。これ、パワースペクトルは、まあ、こういうデルタ関数になるよとかね。制限波の場合は、自己相関関数はこうなって、パワースペクトルは、まあ、ある周波数のところにね、ピークが立つようなデルタ関数になるよ。なります。あと、ここ、ホワイトノイズってこれから後で説明するんで、まあ、これは、えー、パスします。今日はスキップします。はい。ということです。次。はい。で、 パワースペクトルって、あの定義の式見ただけじゃちょっとわからないかもしれないけど、パワースペクトルってね、これグラフ書きました。これ、まあ、あのなん、イメージの、イメージ図だけど、パワースペクトルって実は周波数プラス F だけじゃなくてさ、マイナス F のところにも存在するんだよ。だってこれはさ、こういうこと。えっと、複素風エ変換ってさ、風エ急数か。複, 複素風エ急数って、あの、 マイナス無限大からプラス無限大までやったじゃん。つまりマイナス側の値ってマイナスの周波数、マイナスの負の値を持つ F に対応するんだよ。マイナス側ね。プラス側。だから、パワースペクトルってそれ、ね、各周波数に対して2乗をとって時系列の長さで割るとか、デルタ T をかけるとかあるけど、プラス、マイナスガン、プラス側もあるんだよ。だから、ちゃんと書けばさ、こう左右対称、左右対称、両方あるんだ。 ところがね、みんな教科書とか、えー、論文とかのパワースペクトルを見ると、半分しか書いてないんだよな。こうやってどういうことかっていうと。だって、紙がもったいないじゃない。同じ形なんだもん。ただこう、折り返してるだけだからね。だから半分書けば十分でしょっていうことがあるんで、もう半分しか書いてないの。い、え、い、ー、かなほんはこっちらもあったんだよ。だけど半分しか書いてないの。で、半分しか書かないんだけど、もう一個大事なことがある。これ。 ここはね、ほんと証明しない。ごめん。数式をね、丁寧に証明するっていうのもきっといいことだとは思うけど、教科書にも載ってるし、まあインターネットにもいろんな資料があると思うから、ここはもう結果だけ言うよ。パーセバルの等式っていうのがあって、パワースペクトルの全面積、この全面積っていうのはこの場合プラス側もマイナス側も入れた全面積は、元の時系列の分散と等しいんだよ。これがパーセバルの等式。ね、関係。これがあります。で、 これがあるから、半分しか描かないとさ、この関係がちょっとね、成り立ってないような感じがして、ちょっと気持ち悪いよね。まあ半分だと思ってればいいんだけど。な、ね。だって、ここ半分しか描いてないと分、分散の半分になっちゃうからね。ということで、それってちょっとね、うん、良くないんじゃないかなと。やっぱりこの面積が、時系列の分散、ね。あ、時系面積ってこういうことだよ。パワースペクトル、これ今グレーで描いたとこね。 この面積が時系列の分散とやっぱりね、一致してほしいなっていうことがあるから、半分しか書かないときは、面積を2倍にして、つまり高さを全部2倍にして書くっていう方がまあいいよねっていうことで、これね、片側パワースペクトルって言うんだけど、うん。まあ2倍にするっていうことがよくやられます。で、これちゃんとね、書いてくれた方がいいんだよ。本当はね、書いた方がいいんだよ。私はこの論文には、ワンサイディッド、片側パワースペクトルを描きましたって書いてくれてれば、あ、 この人は高さ2倍にしたんだなっていうふうに分かる。だけどこれもだんだんね、いい加減になってくる。ね。パワースペクトル。だって、パワースペクトルなんてね、なんかあ の, あの、統計のソフトとか、あの、数式処理、あ、数式、あの、ソフト、Python とか R とか、あの、無料で使えるやつで、コマンド打てば計算できちゃうからね。あ、出ましたと。それが来ました。パワースペクトルはこうですって言うんだけど、その時に、 結果として出てるのが、うん、片側だけを描いてるのか、2倍してくれてるのか、まあ正直わかんなくなっちゃってるんだよな。まあ多分もう2倍してあると思うよ。ね。まあその辺はでも、まあまあ、今、まあ、こう細かいけどね。うん。こういうふうに、片側パワースペクトルを描いてあるのかどうかっていうのをまあ確認した方がまあ、まっとうだね。うん。ということです。はい。ということで、通常の論文では片側しか描いてないし、片側しか描かない パワースペクトルのことは、英語で言えば、ワンサイディッドパワースペクトル。日本語で言えば、片側パワースペクトル。で、そして、まあ、このルールとしては、まあ、面積2倍した方が、まあ、このパーシバルの公式の関係を考える上では、まあ、便利なんで、ね。こういうふうに、まあ、した方が、まあ、いいよねっていうのは、今まで推奨されてきました。でも、まあ、そこ も, もうだんだんいい加減になってきてるということがあります。はい。じゃあね、今日はね、パワースペクトル。 ね、こう説明していきました。もうザザザと。で、なんでかって、ここはね、<笑>この講義のさ、メインのポイント知ってる何だったっけ俺もちょっと詳しくは忘れたけど、詳しくて正確には忘れたけど。あの、あのなんか非正数長時間相関とかさ、非正数ブランドとかそう言ったよね。うん。まだまだ遠い。今日ね、3回目だけどね、これ講義だなからなか辛いね。なんか す, すげえ壮大になってきた。はい。今日はまずパワース、これ準備の準備。 まずは準備です。まあ、とにかくでもやっていきます。もうこのヘクタレずにやっていきます。長くなってもやっていきます。はい。ということで、まあ、あ今日はパワースペクトルってこういうもんだよっていうのを説明しました。はい、もう一回まとめます。はい。確率過程のパワースペクトルを推定する。あ、さっきね、パワースペクトルをさ、推定する式出てきたでしょ。あれ、あれで計算するのはペリオドグラムって名前で呼ばれてます。言わなかった、ごめん。ペリオドグラムって呼ばれてます。これは、真のパワースペクトル。これは 無限の長さあって、何回も何回も無限回観測できたら真のものは得られるけど、実際は無理だもんね。一回しか、ね、一本しかないか。その時は推定って言われるね。で、その、あの、いろんな推定の仕方があるよ。しかも、うん、こうも言パワースペクトルの計算方法っていっぱいある。いろんな方法がある。これについても、まあちょっと、えー、解をどっか挿入できたら、まあ紹介したいけど、一つの方法は、さっきの式で計算するもの。で、あれは名前がペリオドグラムって呼ばれてますよっていうことです。 はい。パワースペクトルの定義を与えました。特に理算の場合ね、重要ね。この講義では。はい。そして、自己相関関数とパワースペクトルルールの関係って、これ、一対一に結ばれるんだけど、これはフーリエ変換で結ばれますよ、と。弱定常っていう、まあ、すげえ理想的な過程のもとでは、自己相関関数は、弱、その確率過程を、まあね、完璧に特徴づける。ね。情報を持ってるから、同じくパワースペクトルも弱定常過程を特徴づける上では、もうすげえ、 完璧に情報を含んでるから、これはすごい大切だよね。かな。ということで、自己相関とパワースペクトの関係っていうのを説明しました。で、一番下。さっき直前に言った説明だけど、論文とかね、論文で描かれてるパワースペクトって片側、右半分しか描いてないんだよ、と。ね。で、しかもまあまあナイキスト周波数っても言ったから、もう上限っていうのは存在して、ナイキスト周波数、ね、サンプリングインターバルをデルタ t としたら、2。 デルタ t 分の1。これが上限値だ。うん。で、この半分しか描いてませんよっていうことでした。はい。で、詳しいのはもう本当ね、これはもうなんで詳しく言わないかの、まあ、言い訳だけど、教科書に書いてあるから。まあ、いい教科書たくさんありますので、詳しく調べたけあしら、詳しく理解したければそれを調べてください。はい。じゃあ今日はここで終わります。はい。どうもありがとう。